今今夜の終わりに今今暗い広場で今今見つめ合いつつ今今恋が別れる 今今けれどその時今今日はまた昇り今今空を見上げて今今私は生きる 今それが私の命今今このひととき今この今こそ今 今、花が死ぬ時。今、今、虹を待つ時。今、今、船が出る時。今、今。 今今私は生きる今今私は生きる今今私は生きる今今 今, 今, 今, 今また生きる 帰らぬ時今それが私の命 この自由